制限時間のない真相の迷宮癒されますわ皆様ごきげんよう久めですキャラクターボイスはゆずきゆかりでお届けしています11月15日コツコツ進めていた真相の迷宮がようやくレベル30になろうとしていますので今日はこれをやっていきますはいレベル30になりました最初は無念の音量、レベル30ですね あっさり倒せましたね。真相の迷宮では、このボスが一番楽に倒せる気がします。開墾の聖覇王の称号ももらえましたので、次に行きましょう。二番目は、在庫の音量です。事故る可能性があるとすれば、このボスかな、という感じです。今回は事故ることもなく、なんとか倒せました。断罪の聖覇王の称号がもらえましたので、次に行きましょう。三つ目は、暴脚の音量です。 個人的にはヒットポイントが多いこのボスが一番大変です。仲間呼びもしてくるので時間がかかって本当に大変です。それでも何とか倒すことができました。相席の聖波王の称号をもらって、これで真相の迷宮はコンプリートです。真相の迷宮のレベル上げがひとまず終了したので、これからは封印の砂でベルト効果を封印していく作業が始まります。というわけで、今回の動画は以上で終了です。